お花紙を使って教えのウグイスを作りました。まず元にしたいウグイスのイラストを油性ペンでなぞります。下に映りますので必ず式紙を敷いてください。絵が重なる部分も点線で描きます。だいたいなぞれたら裏返して線の上をクレヨンで塗りつぶします。 ボール紙の上にイラストを重ねて、まず羽のパーツをなぞってみます。クレヨンがカーボン紙の代わりになり、くっきりと映ります。背中の部分と腹の部分も同じようにしてなぞります。写した線に沿って切り離します。 これで羽と背中とお腹の三つのパーツができましたお腹は白のお花紙を使います型紙より一回り大きくちぎったら残っているお花紙をくしゃくしゃにします型紙の大きさにだいたい合わせたら糊をつけて貼り付けます型紙の大きさギリギリになるように周りを整えます 余分なお花紙は切り取りましょう次に裏からぐるっとのりをつけて最初にちぎっておいたお花紙で綺麗にくるんでいきます形を整えて余分な部分を切り取ればお腹のパーツの出来上がりです背中のパーツも同じようにして作ってください 曲がりがきついので、丁寧に作業しましょう。もし途中で破れてしまったら、二重にお花紙を貼っても構いません。お腹と背中のパーツをぴったりと合わせたら、裏側から糊をつけた紙で貼り合わせます。 羽のパーツも同じようにして作ったら型紙に合わせて胴体の上に羽を貼り付けますくちばしは茶色のお花紙で作ります水のりを手につけて揉むようにするとだんだん紙粘土のようにまとまってきます細長い形にして先を尖らせます型紙に合わせて くちばしの形に切ったらイラストのように貼り付けます目は黒いルシールを貼り修正ペンで光を入れます足は10センチほどに切ったフラワーワイヤーと茶色のフローラテープを使って作りますフローラテープを1センチ5ミリぐらいに切りフラワーワイヤーの端に巻きつけます これを六本作ります。一本の足に三本使います。二本は長めに、一本は短めにして。五センチぐらいに切ったフローラテープで巻いていきます。短い一本を手前に倒し、親指のような形に曲げたら。残りの二本を軽く曲げ、足の形を作ります。 ももうう本の足も同じようにして作ります出来上がった足は木工用ボンドで貼り乾くまでそのままそっと置いておきましょう。 反対向きのうぐいすを作りたい時には型紙を左右反対に置き同じようにして作っていきます。 出来上がったウグイスは梅や桃と組み合わせて飾るときれいです。